アハハ今 朝, 自信あったよなあ朝から元気だな。 そろそろ起きろよおいミュう飯が冷めるだろう あ, あいつまた一人でぺーん雪 取るよおい邪魔だろんこ ご, ごめんなさいわ態度悪そんなんじゃ女子に嫌われるよーうっせえなこれここじゃないおお ここは一体おおおお群発する地震により土砂災害の危険がありますので引き続き鹿戸市近隣にお住まいの方おいおい見学先の安全性とか大丈夫なのかよ よし、みんなそろそろ出発の時間だ印刷の OB の言うことをよく聞くように遊びに来たんじゃないんだぞ時間厳守で行動することたくまんおっおおタクマ あ, ああ何でもない。 たまのこわねひきけり